エンジライフの、B、さんです今回はお昼ご飯に来ましたのでお店の紹介をしたいと思います今回ご紹介するお店はこちらの焼肉屋さんですお店のお名前なんですけどコムタムーエンバン番ーっていうお店ですで結構ここのお店は 通常は焼肉丼って南部ホーチミンの方で有名な地元の料理らしいんですけどでまだいたい150円ぐらいで食べれるらしいんですねここは大体その4倍の価格の600円ぐらい日本円価格にするとですごい高いんですよ4倍も高いのに 何が違うのかって言いますとお肉の厚さが1センチぐらいのお肉らしくて味もすごいいいと言われてるお店ですでどんな感じな、まあ、焼肉丼なのかっていうところを皆様にご紹介したいと思いますちょっとねバイクがめっちゃ走っててうるさいんですわちょっとすいませんごめんなさいもうこればっかりはどうしようもないんでうるさいのはなので焼肉丼ですね今とお店の中に入ってみたいと思います 紹介になります。トップページはまあこんな感じですね。ここもターナー。それ焼肉丼です。すごい熱そうですね。で、ページ目になりますと。 ーちょっと書いてありますね12万ドンですね大体日本円にして600円ノーマルあとラージってありますねラージだと1万ドンの違いですねまあ大体日本円と50円の差ですかあとは追加でフライドエッグミートボールとかありますねプラスで追加できるみたいですまあ英語機械もあるので まあ日本人の方でも注文しやすいんじゃないのかなと思います。こんな感じですね。で、えー、最後のページです。ドリンクメニューですね。ドリンクメニューはこんな感じですかね。ずらずら、だいたい2万ドンから3万ドン。 ST、なんかは5000丼なんで千丼めっちゃ安いですよね25円です、ね、ウェットティッシュ一番下に書いてあるこれ有料15円まあ大体こんな感じでーすで今回は焼肉のコムタンに追加で卵をつけましたでそれにあとアイスミルクコーヒーですね熱いので、ね、を注文しましたとりあえずメニューは以上でーすで実際肉焼いてるとこです これ、ね、すごいですねめっちゃうまそうなんですよこれ見てたらこんな暑いんすよでしかもちゃんと炭で焼いてるんで炭火焼きなんでもうめちゃくちゃうまそういやーちょっと食べるの楽しみです、えー、まずはじめにアイスミルクコーヒーが来ましたベトナムのミルクコーヒーはミルクの代わりに練乳、えー、を使ってます なのでめっちゃうまいですですもこれがめっちゃうまいんですよ練乳入ってるとドローって焦るせいこんな感じでドローっとしてますでかき混ぜるためにスプーンがストローと一緒にセットになってますけど、はい、これをよく混ぜますこれはねベトナムに来たら絶対飲んでくださいもうめっちゃうまいんですよあんまり飲みせるとたぶん多分ブーデーにやりますから、ね。 糖を取りすぎでもう今糖質制限って日本で当たり前のように言われてるんですけどもう完全に真逆いってますねこれベトナムに来たら絶対これ飲んでくださいめめちゃくちゃゃくおすすめですで 最高ですこれはち と, とりあえずアイスコーヒーはグルーコーヒーは必要になりますで注文したものが届きましたんで紹介したいと思いますこれはコムタンですねですごいさっき焼いてたお肉ですよめっちゃ熱いっすよこれ僕の指は熱いんすよほんとないっすねでコムタンにオプラオプラって目玉焼きです これはトッピングでしましたこ、うんなですよじゃこれから食べてみたいと思いまーす、うん、じゃいただきたいと思いますすごいですよ肉こん熱いんですよ 味しい付けがすごい、ね、ソースがあったんですよ、なんかこんなの。色がね、なんかこんな感じのソースですちょっと舐めてみます。 食べてみたらどんな味に変わるの食べてみます。うん、あ美味しい。食べやすくなりました。それではこれで焼肉丼の紹介は以上になります。はい、食べてきました。このコウタム焼肉丼なんですけども。も いやーめっちゃうまかったですね肉厚がすごい、ね、味付けもすごいです日本人には多分んうってつけなお店だと思いますあとはアイスミルクコーヒーなんですけどこれはまあどこ行っても多分味一緒なんじゃないかなと思うんですけどもやっぱりアイスミルクコーヒー美味しいですねこれ練乳入りのコーヒーヒなんで 日本だっていか月ねあの上に乗ってたあのパクチーなんですけど、まあ、パクチー好きな人だったらアクセントになってすごい美味しいです酸味が効いてるソース唐辛子なんか入ってるやつなんですけど和えることによってさっぱりして食べれますやっぱり焼いててお肉なんか気持ち脂っぽいんですねでそれがちょっとご飯の方に浸透しちゃってご飯気持ちなんかめっちゃりしちゃってるところもあったんですけどその酸味の効かせたタレをお肉とかにかけることによってそれが軽減されてスースースース入ってっちゃうような感じです でもしお肉食べたいなというのがあったらここに来るといいと思います概要欄の方に場所の方は掲載しておきますので、えー、そちらの方からアクセスして場所をあの確認するようにしてみてください以上で焼肉丼コンパンのお店のご紹介になります次回もまた、えー、ベトナムのお店を観光の様を紹介します 幸いですそれではまたバイバーイ。